こんにちは、アブです。今日はですね、年収を10倍にするシンプルな3つの方法についてお話ししていきます。皆さん、副業だとか、年収上げたいなとか、仕事変えたいなとかって思うことってありますよね。今日は本当にシンプルな3つの再現性のある話をしていこうかなと思ってます。で、何言うと、僕自身ももともとめちゃくちゃ、あの、年収低かったんですよ。銀行時代、新卒だったら多分250万円ぐらいの 収入にしかならなくて、で、5年間で、当時ですよ、5年間勤めて、ようやく500万になるかなっていうぐらいの、え場所でした。え仕事でした。で、実際、そこになるまでって5年経つし、で、プラス10倍になるなんて、もうね、店長とか、もうトップのトップに行かないと、絶対なれなかったんですよね。で、そうなった時に、まあね、何したらいいのかなって、いろいろ考えて、3つ、実践して、僕自身が、その250万から、2 0 0千3000千万ぐらいの、え年収になったんで、 その、えー、プロセスをお話ししていこうかなと思います。えー、今日は、えー、年収を10倍にするシンプルな3つの方法っていう話です、えー。で、どういうふうにやるのかっていうと、もうめちゃくちゃ簡単で、まあ、結論から言うと1つ目のポイントは、えー、副業の勉強をすることです。これ結構、えー、皆さん言ってること、まあ、最近いろんな人が言ってるんですけども、副業をしようよとか、 えー、副業、えー、分散して、収入の柱を分散させようって話があるんですけども、それにプラスして、ちょっとよりレベルアップした話をしていこうかなと思っています。で、そもそも副業がダメだよとか、副業禁止なんで絶対できないよっていうふうに思ってる方もいらっしゃると思うんですけども、えー、副業禁止の場所でも、スキルをつけるのっていうのは、えー、全然 OK じゃないですか。どういうことかっていうと、資格試験だとか、勉強、副業をする、勉強をするのっていうのは、全然大丈夫で、稼ぐことはダメでも、稼ぐこと。 お金を、収入を得ることはダメでも、勉強して、え、スキルをつけるっていうのは賞賛されるわけですよね。なんで、そういったスキルをつけるっていうことを前提に、副業の勉強をするっていうのはめちゃくちゃおすすめです。例えばですよ、え、将来、ゲストハウス作りたいって思ってる人がいたとしたら、え、一軒家をゲットして、で、その一軒家をどういうふうに運用するのかっていうのは、やっぱり妄想だとかっていうのは全然できるわけじゃないですか。実際持っててお金を稼ぐことはできなかったとしても、 勉強してどういうふうなマネタイズお金の回り方。どういうふうに融資を受けてとか、どういうふうに家賃を払ってとか、どういうふうに一軒家を購入してとか、そういうようなプロセスにかかる勉強っていうのは自分でできると。なんで経営の勉強したりだとか、シミュレーションして簿記の勉強してどういうふうな資金繰り、経費がかかってとか、やっぱりね、あ修繕費とかってめちゃくちゃかかるわけですよで。もしそれが賃貸だったとしたらシェアハウスで借りて、例えば 20部屋の、えー、シェアハウスを持っていたとしてで、そのシェアハウスにかかる月々の家賃が40万、50万ぐらいかかるなとか、えー、あとは消耗品費、トイレットペーパーだとか、食、え、器、ー、洗剤とか、ね、スポンジとかって結構かかるわけじゃないですか。それを実際、えー、こっち負担、オーナー負担にするのかとか。 お客さんに対して支払ってもらうのか入居者の方に支払ってもらうのかっていうようなシミュレーションをするのは全然 OK なんでそういった自分がやりたいこと将来にやってみたいなこれいいんじゃないかなって思うようなことに対して準備をしておくっていうのはめちゃくちゃおすすめです他にも僕の場合で行くと例えばですよ、えー、農家のおばあちゃんがいますとで農業やってますっていう時にその農業の手伝いをして で、ホームページを作って、おばあちゃんが作ってる野菜を全国各地に売るためにどうしたらいいのかとか。で、ホームページを作って、EC サイト、ネット販売のできるようなサイトを作るっていうのも、一つの趣味、副業の勉強じゃないですか。でそこで収入を得たとしても、おばあちゃんの収入という形だとか、あとはそのおばあちゃんの事業なので、おばあちゃんに対して支払うっていう風にすれば全然 OK かなという感じです。それもまた、あの、サイト制作だとか。 ウェブマーケティングだとかっていうことの知識につながるので、そういったところで副業の勉強っていうのはいいのかなっていうところが一つ目。一つ目のポイントは副業の勉強をしましょうっていう話です。次、二つ目なんですけれども、二つ目、発信をしましょうということです。これも結構言われてますよね。ただちょっとプラスアルファしてお話しすると、最近やっぱ YouTube、ブログ、ツイッターイン Instagram だとか TikTok っていう風にめちゃくちゃ流行ってきました。で、一億総クリエイターっていう風に言われていて、みんないろんな人が発信してますと。 けど、発信ってなかなかね、難しかったりするじゃないですか。僕も YouTube やってるんですけど、まあまあ、あの、見てくださる方本当にありがとうございますって感じなんですけども、そういう感じで見てくださる人に対して、どんどんどんどん、え、フィードバックして、え、PDCA 回して、いいものを作っていくっていうのは、発信に対して大事なことなんですけども。でね、やっぱり発信って難しいなと思うじゃないですか。え、何発信したらいいのかわかんないとか、え、こんな自分でもやっていいのかっていうふうに思う方も結構いらっしゃる。 みたいで、えー、なかなか踏み出せないと。で、そういった踏み出せないところもあるんですけども、やっぱり発信っていいよねってところがあるんですよね。例えば、ここからちょっと第五三風に、メンタリストの第五三風に言うと、スタンフォード大学の研究によるとですね、インプットとアウトプットってストレスにもめちゃくちゃ効果があるよっていう研究があるんですよ。例えばどういうことかっていうと、自分の価値観を書き起こすこと。自分の価値観を SNS や、えー、Twitter だとか、えー、YouTube だとかにアップすると、それを ね、ストレスを感じた時に対処できるスキルが身につくってことなんですで状況だとか改善したりだとか、あとは継続的に物事、行動を起こせるような忍耐になっていくっていう研究があります。でどんな研究だったかっていうと、シンプルに毎日日記を書くっていう実験があったんですよねで。どんなことだったかっていうと、毎日日記を書くっていう研究がありまして、一つのグループでは自分にとって重要な価値観だとか、重要な あの、価値観に結びつく行動を一日にどれだけしたのかっていう日記を毎日書くグループと。もう一つのグループは、そのグループに対して普通に日記を書くこと。日記、今日起こったことを普通に書くグループと、日記を書くんですけど、それに対して自分の価値観だとか、自分の価値観に対する行動を積極的に取ったかどうかっていうような意識の高い日記を書いたっていう二つのグループを作ったんですよ。 そうすると面白かったのがどうなったかっていうとですよ。え、最初に言った、重要な価値観だとか、自分の価値観をしっかり書いたグループっていうのは、なんと、自分の価値観を書いたグループっていうのは、その研究結果の後に、あの、健康状態も良くて、精神的にも調子が良かった、すこぶる調子が良くなったっていう研究があるんです。つまり何が言いたいかっていうと、自分の価値観だとか、 自分の価値観だとか自分がやりたいこと意思表示だとか目標だとかを SNS だとか日記だとか書いておくことによってストレス対処もできるしなおかつ向上心も上がるしストレスコーピングもできるっていうところなんですよ。これめちゃくちゃ面白いなと思ったんで今日はシェアさせてもらったんですけどもさらに面白いところが自分の価値観について書くことによって自分の人生について見いだすようになるんですよ。 自分の人生ってどんな意味があるのかなとかどういうふうに生きたいのかなっていうふうにえ回想してしっかり自分の中で落とし込んでえ生きることができるようになると。だからこそえアウトプットすることっていうのは大事だし発信することっていうのはめちゃくちゃ大事ですよってことなんですよね。これめちゃめちゃ面白いなと思ってすごいいいなってところで僕も今なるほどなと思ってやってるんですけどあの Twitter だとか YouTube だとか え、ブログだとか結構僕も長年やってるんですけど、YouTube だとかブログで書くって結構ね、いいんですよ。自分で言いたかったことを言葉にしたり文字にするのってなかなか難しくて、やっぱり訓練というか、習慣にならないとなかなかできないんですよ。例えば、友達との飲み会の時に、飲み会の時に、お前最近どうなのって言われたりするじゃないですか。そういった質問とかね、えー、最近どうなの何してるのっていうふうに言われた時に、あ、これこれこうなんだよ、これ。 をするためにはね、こういうふうに、えー、いろいろと考えててというようなロジック立てて言葉を発するっていうのは、なかなか訓練しないとできなかったりするわけですよね。なんかパーッとなんか、うん、最近なんか面 白, 面白いことないなぁ、みたいな感じで、ふわっとした内容しか話せない人と、えか、ー、たやロジック立てて、なんかこれやりたいことがこういうふうにあって面白いんだよね、みたいな感じでポジティブに返せる人って結構いたりするじゃないですかね。 そういったえ自分の考え方を整理するためにも日記を書くっていうのは重要で、プラス SNS を使ってそれを見えるようにする。日記がえ見えるようになっているのがブログのようなものなので、そういった形でブログでアップしたりだとか、Twitter って140字で投稿できるんで、そういった Twitter 短い文章で自分の言いたいことを伝えるっていうような SNS を使ったりだとか、こういった YouTube を使って自分の意見を発信するっていうのも面白いのかなと。プラスして収入にもなるし、 ストレス発散にもなりますよっていうところが2つ目の発信するっていうポイントでした次3つ目最後なんですけども分業するっていうところです分業え自分の仕事を作って人にお願いするっていうところまでがおすすめのえ今日のおすすめの話になってますえどういうことかっていうとえ今までですよいろいろと仕事していくっていう中で自分が仕事をするにあたって自分が動かないといけないっていう時代でしたよねで僕も銀行の時に自分が営業マンとして で営業して仕事をしていくんですけれどもそれだけだとやっぱり収入に限界が来るわけですよ今回のテーマが収入の10倍にさせるっていうところなんですけれどもどういうふうにするかっていうと自分で作った仕事を友達友人知り合いに分業するお願いするっていうところなんですで昔だと人を雇って例えば会社を作って人を雇って人にお願いするっていうのが当たり前だったんですよ で、バイトを雇ったり、えー、人材派遣に登録して派遣社員を雇って、えー、仕事してもらうというのがスタンダードでした。けど、これからの時代はどういうふうになってるかっていうと、フリーランスの友達と仕事をできるっていう時代になりつつあります。えー、どういうことかっていうと、例えば僕の場合、あの、オンラインサロンを作ってますって昔ちょっと言ったんですけども、サロン内で仕事を分担してます。例えば、福岡のメディアを作ってるんですけど、福岡のメディアを実際に作るときにあたって、 ライターさんをサロンの中から、サロンの中からお願いしたりだとか、あとは写真撮るときにサロンのメンバーの人に写真をお願いしたりだとか、あとは全国各地でイベントを、ちょっとコロナの前ですけどね、コロナの前にイベントを開催して、そのイベント会場で一緒にイベントしたり、運営したりっていうことを一緒にやるっていうのを分業する。これがすごい良かったかなっていうところです。 そういうふうに、もう今の時代はどんどんどんどん分業してフリーランス同士で仕事をするっていうのも増えてきて。で、プラスそれが、例えばフリーランスっていう人じゃなくてもサラリーマンしてて、兼業でフリーランス、分散しながらフリーランスしてる人でもいいなっていうところですよね。なんで今の時代は、え、走ろう。何本か立てて。 結構言ってるんですけど柱を何本か立てて自分が生きれる場所をどんどんどんどん自分の力で作っていくっていうのがいいのかなっていうところですえー、ねサロン以外でもまあまあサークルとかクラブとかいろいろあるんでいろいろ自分の中で人脈を作ってやっていくっていうのが今後いいのかなっていうところでした今日は年 収, を10倍にする年収を10倍にする3つのおすすめポイントをお話ししていきました1つ目が副業の勉強をするっていうところです スキルを磨くのが全然、え、どこでも誰でもできるんで、スキルを磨きながら勉強しておく、準備をしておくってところです。で、二つ目に何だったかっていうと、発信をすることです。発信って結構ね、やっぱりためらったり、自分でもいいのかなと思ったりするんですけど、ストレスにも効果があるんで、どんどんどんどんやっていきましょうって話をしてみました。次、三つ目、最後なんですけども、分業する。フリーランスの友達を作って、自分でいろいろと仕事をしていく。自分の仕事を振って、分散して、 えー、収入を増やしていくという話でした。いかがだったでしょうか。3、3番がね、ちょっと、あのー、再現性はなかなか難しいかなと思うんですけども、えー、1、2番、全然できたりするので、今からでもできるので、そういった意味で、どんどんどんどんやっていって、面白く、楽しく人生を過ごすっていうのはありなのかなというところです、えー。よかったら、あの、概要欄から飛んでいただいて、サロンだとか。まあ、サロン、僕のサロン以外でも全然いいと思うんですよ。どうなんだろうな。結構僕もいろいろサロン入ったんですけども、 えー、まあ、面白いサロンもあるし、変なサロンもあるし、これどうなのって思うサロンもあるんですけども、そういったところをいろいろと見て、まあ、イメージとしたら、インターネット上の友達を作る感覚で、え、コミュニティを作る、コミュニティに入るみたいな感じがいいのかなって感じですね。まあ、いろいろと見て、こういう風なのがあるんだとか、クラウドワークスみたいな仕事に特化した、あの、コミュニティというか、あの、募集サイトもあるんで、そういったところでやってみたりだとか、いろいろ選択肢あるんで、見て、やって、試して、 あ、これ違う。いいな、とか。っていう風に、えー、やっていくの、いいのかな、っていうところです。今日は、えー、3つお話ししていきました。いかがだったでしょうかまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。